何も映んないな。何も映んなきゃしょうがないか。皆さんこんばんは、成沢です。今、撮影地に向かってます。現在私はですね、神奈川県の真鶴ってところに来てまして、今から名勝三井市っていうですね、えちょっと変わった岩のあるところに行って、そこと夏の天の川、朝方登ってくる天の川を絡めようと。 しているところです。だから、この近くにキャンプ場があって、そこを拠点にしてね、撮影をしようと最初してたんですが、なんとですね、氷が降ってきて、氷が1時間ぐらい降ったのかな。それやられちゃってですね、全然撮影できなくって、ちょっといじけてたんですけど、実は今日一人じゃなくてお友達と来てるんですけどね、お友達が、 あの、一緒に焼肉したりとかキャンプしてくれてでまあ今なんとか気持ちを持ち直して撮影に来てるという感じなんですよねこれで道合ってんのかななんか全然前どういう風に来たか覚えてなくてですね合ってんのかなこれで はい、はい、というわけで私今、今、えー、海沿いのキャンプ場に来ております。えー、と今からここでですね撮影をしようと思うんですけども、えー、私は今日これ、キャンプしに来てるんですけど、旅の記録とか、えー、Vlog とかでのタイムラプスの活用方法っていうのは、やっぱり長時間、何かをしているときにカメラを回しておくっていうのが必要があるんですよ。例えば今、私、ここで、これ、えっ、ー、と、キャンプグッズがありますけど。 ここで私これからテントを張るんですけどテントを張ってる様子をタイムレースで撮ったりもしくは見えるかなここに今何ですかねこう崖があって木が生えててその日向と日陰があるんですよねこういう状態ですねこの日陰動いていくんですよ なのでこういう時間の経過が分かるものを、えー、カメラ回して撮影しておくっていうのが結構大事なんですねでプラス、えー、と今3時ぐらいなんですけど今日太陽が沈むのが5時11分ぐらいかなこの現地時間でなのでホーリーグレイルです、ねえー、を撮影するチャンスでもありますご飯食べてる間にホーリーグレイルの動画が出来上がっていというような状態になるわけですよねそんな感じで、えー、有効的に時間を活用していくのが旅先でのタイムラプス撮影のポイントかなと思います あ, あ、猫。あ, あ、猫。人になれた猫だ。あ, あ、にゃんにゃして。ここの子なの、あなたたち。いや、ちょっと。めっちゃ人になれてるでしょう。猫ちゃん。あ, あ、行ってしまった。<笑>あ、もう一匹いた。こっちも虎、虎猫がいたぞ。で、今ですね。 にカメラをセットしておりましてちょっと空が明るいんでここ日陰なんで空が明るいんで今も空の部分白飛びしてると思うんですけどハーフ ND フィルターをつけてるんですけどね、まあ、こういうふうに撮影をスタートしましたあれ恐怖ってんんじゃん<笑>マジであれ何この天気すごいんだけど うそー。困りました ね, ね。めっちゃカップ麺食いたいんだけど。<笑>もう、テント買っててよかったわ。ーサミーちょっと捨て寝します、しばらく。あの、カメラね、でも一個外にね、置きっぱなんですよ。ZFC を置いてあって、あこうあ、雨の方角的に、 レンズ塗れないなーと思って、一応上に、なんだろう自分の防寒着かぶせてきたんですけど、あの防寒着びちゃびちゃだなぁと思う。今日が降ってて向こう側が夕焼けっていう氷ーリーグレーが撮れてるわけですから、ちょっと楽しみですね。早くやまないからでもうカップ麺食いたいよ。 止んできたかなまだちょっと降ってるけどーああいい天気だあっちどうあなにあ焼けてんじゃんちょっと焼けてんじゃん何でまだ雨降ってんのもういいかなまだしとしといってんだけどつ過。かあもうズグズグじゃんあーあーあの子が頑張っている うわあ、失敗した。あ、バッテリー下に向けといてよかった、これ。危ないよね、これ。端子濡れるからよ。あ、こいつ、ズグズグじゃん、もう。 <笑>だいぶ景色が違うあでもああったあったあれだよあの正面にあるのが三ついえー、そうかこんなんだっけああそうこんな岩場だったよしじゃあ撮影しようかよいしょ足場悪いんで虚勢せいくださいね、うんまあたかいっすねやっぱね、うん、南は、うん、よいしょ いつもあの、カラスだと、アンタレス間違えるんですよ。あ、これか。これからで、ね、じゃ今から設置したらちょうどいいぐらいですね、タイムラプス。やりましょう。ウィース。オート、オート、8、10、1.8。スタート。うん。大丈夫かなね。じゃ、これはこのまま放置。 ポーリーグレール。頑張ってください。OK。じゃあもう一個、設置しよう。寒い、寒い。 朝焼けが始まりました、ただいま、5時58分です、うん、今日の日の出は6時42分、マジックアワーが始まりました 寒 い, 寒 い, い朝を迎えました。 うっ ZFC ちゃんです三脚忘れたので岩に置いてます<笑><笑><笑>これで水平出たからねでこっちにこっちにもう一台あ あいっっっっててててるかな、もうたってもってるはじ、い、ゃ<笑>あったうちうちは別の方角で Z7 ちゃんも撮ってました。 今年初、天の川でしたね。寒い、寒い。めっちゃ寒い。今何度なんだろう、手も冷たい。寝ちゃったよ、もう。人の気配で、起きた感じですね。やっぱり、有名なとこだから、朝までいたら人来るんですね。危ない危ない。ちょっと盗難とかに気をつけないといけない。今日も朝焼けが、 登っってきままししししたたよ今日もライジングさんこしし、うん、ここはやっぱり美しいところですね天の川撮影としてはちょっと早いシーズンの撮影でしたけどねまあ、ギリギリ登ってくるなっていう感じでしたけどちょうどなんか天の川に沿って雲いてさ天の雲みたいな天の川沿いにちょうど雲がいて 微妙でしたけど、まあ、なんとか撮れることはできたかなっていう感じですね。やっぱこう有名なところなんだな。こんなに人来るんだね。ああ。おばちゃんがカメラの前に入っちゃってさ。そうだ、あんななんか、岩の上にカメラ置いてたらさ、<笑>撮ってるって思わないもんね。ほんとタイムラプスの悪いところじゃないや。タイムラプスの残念なところですよね。もう設置してるだけだから、撮ってるように見えないっていうね。 ましてやんない。岩の上にカメラあったらね。<笑>ま、しょうがない。あのおばちゃんはアフターエフェクツで後で消してやろうと思います。今日はちょっとね、思い通りにいかなかったですけど、あの、ひが降ったのがね、本当に痛くて、あの時間帯でいろいろやることがあったのにもう、またなんかいろいろ考えなきゃいけないわ。CP プラスに出すあの、ニコンさん用の動画を撮る予定だったんですよね。 ちょっと動画の構成変えようかな。ま、あまた、メイずに頑張ります。それまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねどうも。したっけ<笑><笑>